はい、それでは、アルゴリズムの記述について見ていきます。テキストですと、7ページの方にですに、ね、少し戻るんですけれども、あのまあ、テキストの記述は若干 か, んかなり簡素ですのであの、もう少し丁寧に説明したいと思います。えっと、まず、アルゴリズムって何ですかっていうんですけれども、えっとまあ、日本語ですと、あの三法とも呼ばれます。 これはある入力、式や値に対して、ある出力、式や値を出力するための計算手順、ステップのことを言います。<笑>えっと、アルゴリズムと言いますと、の NHK の E テレにピタゴラスイッチという番組があって、えっ、ー、と、最近あまり見なくなったんですが、以前あのよく見てたんですけどあ、あの番組の中にアルゴリズム体操というのがあります。で、こう、 なんかいろんな人たちがです、ね、こう決められた動作をこう一緒に行ったりずらしたりすることでこ う, うまくなんか隣の人同士が動いてもぶつからないようなそういうあの面白い動きをやっていたのが見るのが楽しかったのとあとはこうあのいろんな方々がね出演されていたので、えー、とそれも 楽しかったですねあの僕は個人的にはあの、えー、とホルンを吹いてるんですけれどもあの NHK 交響楽団の人たちが出た回というのは非常にあの面白かったなと<笑>印象に残ってます。はい、でまあそういうアルゴリズムあれもですねやっぱりそ の, あ, のあるいい一定の手順に従って何か動作を行うという意味で、まあ、広い意味ではアルゴリズムなんだろうなと思いますけれども、えーとまあ、でここで考えるアルゴリズムはあの まあ、我々数学やってますから、あもしくはコンピューター使いますので、何か計算をするというアルゴリズムです。でそのアルゴリズムにはですね、どんなあの性質があるか、もしくはどんなことが求められているかということでですね、一応あの、クヌースという人の書いた本からあの持ってきました。ちなみにあの、クヌース先生はですね、皆さんどこで会っていたかというと、あ物理的に会っていたわけじゃないんですけれども、えーと あの数学類の計算研修を履修した人ですね、えー、と TEF という文書処理システムをあのやったと思いますがあのて、この文書処理システムを作った方ですね、クヌース先生というのはあの。で、しかもですね、その、なんでクヌース先生がこの TEF を作ろうと思ったかというと、まあ、今回引用しているこのディ e Art of Computer Programming っていうすごいあのアルゴリズム、コンピューターのアルゴリズムに関するすごい教科書が。 あるんですけれどもで、えー、とあれの本をですねクヌースさんがあの電子出版であ電子組版かなあの最初に本を作った時にはあの昔の何て言うんでしょうねこう活字を組み合わせたあの版で本を作ったらしいんですが2版を作ろうとした時にこのコンピューターで組版を使用 し, し, したのを見たらその数式が非常に 美しくないといととうことで憤慨されたんですねそれで自分だったらコンピューターでもっと美しい数学の本を作れるはずだということで大学だとサバティカルっていう何年かに1回研究に専念できる制度がアメリカの大学でもありまして最近では筑波大学でも導入されてますけれどもサバティカルの時にそういう今の電子出版よりも より美しい数学が組めるシステムを作ろうと決心されて作り始めたっていうのが手札だったんですね。はい、で、まあ、それを作って、扱って作った本でもあるんですけれども、まあ、この本の中で紹介されております、えっと。一つ目は有限性。これは有限界のステップで停止する。二つ目は厳密性。すべてのステップにおける動作が厳密に定められていると。これは例えば、サイコロを振って動作を決めたりとかっていうことはしないですよっていうんですね。 それから、えっと、三つ目は入力。これは0個以上の入力値を持つと。四つ目は出力。これは1個以上の出力値を持つと。で、えっ、ー、と、最後、五個目は有効性といって、すべての演算が有限の長さで意味のある計算が行われると。とこで、五つ目に関しては、例えばその整数を入力を前提としているような、えっ、ー、と、アルゴリズムに、ま あ, あの、無理数なんかを入力すると、まあ、 所定の記載した通りの動作が、まあ、し, ないしない場合もあるかもしれませんけど、まあ、そういうことは、えーまあ、行わないということですねだから意味のある計算が行われるようなアルゴリあの動作を行わせるというのが、まあ、その5個目の条件です、まあ、あのアルゴリズムっていうのは大体こういうその要件があるというのが一般的なようですでそのアルゴリズムの書き方ですけれども疑似コードというのを使います アルゴリズムは最終的にはコンピューターのプログラムにしますので特定のプログラミング言語で書いてもいいんですけれども大体多くのプログラミング言語には共通した性質というか見かけや使い道っていうのがありますのでそういった共通した部分をとってですねその表したものが疑似コードと呼ばれるものです。 でここでは、その疑似コードは次のように書きます。でまずあの、アルゴリズムですね。ここでアルゴリズムで何か名前を書くと。で次に、えーと、入力と出力を書きます。で、その下にあの、まあ、ステップ1、ステップ2からステップ N というふうに、あの 計, あの計算の手順を書いていくという形にします。あの一応、まあ、疑似コードもですね、いろいろな書き方ありますけれども、これはあくまでもこの授業でこう書くということです。 それからアルゴリズム特有の機構というのがあります。まず変数ですね。これは数や式の値を保持するものでして、これだいまあこの授業でも P とか Q とか U とか V とか W とかアルファベットでだいたい使うと思います。2つ目は代入ですね。これは変数に数値や式を代入するというもので、これはここにありますように左向き矢印で これは、あの、u に数値0を代入するというようなことを表します。で、あの、コンピューターのプログラミング言語に触れ始めた人で、特に数学の人が戸惑うであろう点がですね、この代入とそれから統合の意味の違いを認識するところではないかと思います。えっ、ー、と、数学ですと大体その、えっ、ー、と、等式ですね、等式で 右辺と左辺が等しいという論理的な関係を表す統合とそれから例えば右辺の値を左辺に代入するかといった代入っていうのはどちらも同じイコールという記号で書かれるんですね。でしかしながらプロコンピューターサイエンスでは代入とその比較っていうのが明確に区別されていますのでプログラミング言語でもその代入と比較は異なる記号で書かれているプログラミング言語結構あります。 で一応ここでも少し区別しておきますので注意してください。はい。で、次に3つ目は論理式ですね。これは、あの、新義地、真か義を返すということで、まあ、あの例えば U はゼロに等しいとかですね、それから And とか Not とかっていったようなあの言葉を使うことがあります。で最後はあの、リターンですね。 これはアルゴリズムの値を介してその時点でアルゴリズムを終了するという意味で例えばこのリターン P という文が現れたらこれはその変数 P に入っている数か式を介してそのアルゴリズムの値として出として介してそのアルゴリズムを終了しますとそういう意味になっています。ここまでいいでしょうか。 次にですね、アルゴリズムの制御構造というのを、うん、紹介しておきます。アルゴリズムは結局あの、計算の一連の流れを表したものですので、でこれがですね、いろいろな条件によってこう流れが変わったりすることがありますで。その流れを変えるための機構がこの制御構造と呼ばれるものです。で制御構造には大きく分けて、3つありまして、逐次と選択と反復と呼ばれる3つの制御構造があります。 じゃあその3つの専用構造をこれから順番に紹介していきます。えっと、まず、逐次ですが、あのこれはアルゴリズムの処理の流れの中で一番基本的なものです。えっと、まあ上から下まで順番に実行しなさいということですね。で一応、アルゴリズムのいろいろな計算などの指示は分と呼ばれる単位で区切られております。一、まあ、つの分が例えば一つの計算を表すということで、 でこの文ごとにこのセミコロンという記号で一応この処理を区切って書きますえ次に、えー、と紹介するのは選択ですね選択もいくつかありますけれども今回授業で使うものはその中の代表的なので IF 文というのを紹介しておきますえここでは IF、ALFA、z っていう書き方をしましたけれどもここでアルファは論理式です IF、ALFA、z って書いて 下にこの β という文のブロックがあったとするとこの α が真ならば β を実行するということを意味しますで、えー、とオプションとして else って書かれたブロックも、えー、つけることが許されていますで else の間にマっていう文のブロックが入ってきますと、えー、これはどういう意味かというとこの α が偽ならばマを実行しなさいということをあの意味していますなお この else のブロックはあのなくても構いません。最大に必要なものは ifα 前 β の部分ですと、ね、いう形で、えー、書いていきます。えー、3つ目はあの反復ですね。反復もいくつか の, あの書き方ありますけれども、ここではのフォア文というのを紹介しておきます。えー、これは fourαdo、えー、と書いて、えー、下に β と呼ばれる文のブロックが入ってくるんですけれども、 えっ、ー、と、これ α はですね、こんな風な書き方するんですが、一応、この、これはこのテキスト特有の書き方なんですが、あの、i が、えっと、m 点, 点 n の時とき、えっと、これは、えっと、もし、えっと、n が m 以上ならば、i を m からえ1ずつ増やして、n になるまで、え、この β の処理を繰り返しなさいと。そういう意味です。で、逆に、あの、m と、あ、m が n 以上の場合ですね、の場合には、i を m から1ずつ減らして、 えー、n になるまでこの β の処理を繰り返しなさいとそういう意味を表します。えー、とりあえず、えー、と当面の間ですねこのアルゴリズムを記述するには、えー、この蓄字と逐次 と,、えー、逐次とそれから選択 if 分による選択とそれからフォア分による反復があれば、まああのー、それなりに用事は足りますのでとりあえず こ, この3つを使ってアルゴリズムを疑似コードで表すします。